春風ですえっ、ー、と今見ていただいたのが赤いドクロのあのー、なんだゾンビがわらわら攻めてくるっていうやつをどんなもんかなーと思って、えーえー、見てみたら結構ひどいもんです。でバグかなんかわかんないんですけど死んだのがここにいますね。<笑> えー、っとですね、えー、バージョンが 1.5.2 っていうやつに、あのー、上がりました、えー、大きく変わったところがトレーダーのレシピの内容が変わりました取引の内容ですね前は鉄が一つ一つというか、まあ、20個に対してピストルをくれるようだとか平たい石、えー、石じゃないや平たい ですかが20個で剣に取り換えてくれるようだとかそういう感じだったんですけど、えー、アップデートされてからは自分が確認してるのがえっ、ー、と人参を焼いたやつが20個とジャーキー20個ですか。でピストルだとか、えー、あとは何だろうなんかつの 三つ持ってって一つもらえるだとか、なんかそういうのに変わってます。で、まああの、今回はあの、前回の続きで、バンカー、バンカーアルファを、えー、ゾンビに、えー、なんだ、占拠されてるところを、一掃しに行きたいなと思ってます。で、まああの、装備は、 こんな感じでもうちょっとピストルを持っていきたいなぁとところだったんですけど現在レベルが65で解、えー、放をクリエイトされできるのが解放してるのがここまで来てるんですけど残念ながら実装なってるところでピストルだとかライフル系が、あのー、何らかのアイテムで作れないんですよね。 なので、レアドロップか、えー、っと、トレーダーに取り替えてもらうか、交換ですね。それか、まあ、あとは課金ですか。それしか方法が現在はない状況です。まあ、あの、自分の場合は課金は全然一切してませんので、あのー、まあ、ちょっとこれで挑戦してみたいなと。 であの叩く系の武器はこれが今のところ一番上位なのかなと作れる中でも上位なのかなってことで、えー、用意してあります、はい、では、えー、行ってみます <笑>ということで、えー、あっさり死んじゃいました。はい。まあ、あの、1回目の挑戦のを見てもらったんですけど、あれ、タレットですか。手前でですね、あのー、なんだろう、タレット自体が感知しない場所があるんですよね。突っ込みすぎちゃダメなんですよ。 事前に知ってたんですけどまあ誤操作なのか焦ったのか<笑>ということで、えー、見てもらった武器は全てなくなっちゃいましたであの取りに戻ったりしたんですけどあの見てもらったのは取りに戻ったとこなんですけど回収は残念ながらもうできませんでしたでですねあのやはりライフル銃は必須かなと。 いう部分で、この後もう一回、二回目のチャレンジしたんですけど、奥の方のタレットでやられました。<笑>なので、えー、っと、えー、そうですね、あのー、1.5.2 にアップして、そろそろ2週間というとこなんですけど、えー、残念ながらあ、クリアできてない状況です。 であのそこでですね、あのライフル銃系をためあのなんだ集めるのに、えーまあ、今現在な、えー、レベルは69になったんですけど相変わらずあの実装されてないもので、あのー、ライフル系は一切作れない。 ので、あのー、前半お話ししたような形で、トレードーのトレードだったり、えーまあ、課金だったりとか、そういう方法しかないんですよ。で、えー、じゃあトレーダーの出現する条件、ここが肝かなと、えー、思いまして、ちょっといろいろやってみたんですけど、ある一点ルールがあるのが何となく見えてきました。えー まあ、今あのちょっとエナジー少ないですけどこれですね、まあ、あの左上のエナジーですね 100% になってる状態から、まあ、使いますね各、えー、場所に行って、まあ、どんどん減ってきますよねどうも、えー、100% から始めて30うー 30% 台35とかそのぐらいですか その辺りになると、えー、トレーダーが出現しますね何回かやってみたんですけどそこら辺で必ず出現するんですよで飛行機はもうちょっと低いんですよえー、10いくつだとかなのでその一定の法則があるなというのが思いましたんででこれちょっと以前にあったかわかんないんですけど自分も気づかなかったんですけど えー、例えば今ここに行きたいとで今エナジーが27残ってますねでここに行きたいとなると51なので当然低いあの足りないじゃないですかで「ランをしますで今これちょっと出ないんですけどあの先ほど使っちゃったので出ないんですけどここでですねこれも時間なのか1日に何回かとか決まってるのか分かるんですけど えー、今出てないですけど広告を見るみたいのが出るんですよ。これ見るとエナジーが15増えますで3回ぐらいそれできます。でそうやると、えー、飛行機が出現する条件の10いくつまで100から一気に下げてもう、あのー、50ぐらいまで戻るんですよ。でそれからまた時間を、えー、置いて。 もらって100までも、ね、これを繰り返すとトレーダーが出現する、えー、回数を増やせるんじゃないかなとそうすると必然的に、えー、ライフルですかを集めるのがちょっとあの要、ー、因になるというかなのかなという。 そこまでちょっと、えー、まあもしか間違っていれば、あのー、コメント欄などで、えー、教えてもらいたいなと思うんですけど自分が確認した形ではまあそういうのが多いのかなーって思いましたので、はい、なので本当はえー、アルファですねあのバンカーアルファの攻略を した状況を皆さんにお見せしたかったんですけど、残念ながら自分もまだできてない状況です。はい、ごめんなさい。えー、でですね、えー、その間にですね、えー、何からあお話ししようかなうと、ちょっとですね、近畿運営さんの方からな、なぜかメールが直接来ました。 でその内容を見てみたらですねどうもあの未実装がまあ多いわけですけどえ運営さんの方も相当、えー、今後どういうふうな展開をしていくかというところで悩んでるようでして是非、えー、やられてるゲーマーの方にどんなふうなのがいいですかというヒアリングをするというようなメールが来てましたであの戻していただけたら開発の方にそのあの 情報は伝達しますので、よろしくお願いします、みたいな、が来てましたので、こちらですね、もし皆さん、あの、要望があれば、あの、そうですね、私の方で集約して書いていただいたものは、あの、メール返信しようかなと思いますので、えー、よろしくお願いします。それとですね、えー、ここ最近ですね、もう本当はあの、 嬉しいところなんですけどコメントが非常にいただいてます。えー、最近やり始めた人から、えー、全然自分よりも進んでる方の、えー、アドバイスだったりということで、あのー、自分もですねあの常にリアルタイムで、えー、見てあのあの見れてるわけじゃないんであのでもしかし お分かりの方は、あの、他の方のご質問に、あの、返信していただいても全然結構ですし、まあ、あの、ちょっと時間は経っちゃいますけど、必ず、えー、私の方でも、何らかの、返答はさせていただきたいなとは思いますので、あのー、よろしくお願いします。で、まあ、これ、一番びっくりしたのが、ちょっと、画面が、 えー、消えちゃってまあ以前自分があったような形でデータ消えてしまったのかなちょっとこの後のお話はいただけてないんでわかんないんですけどまああのアリアクセスの部分で不安定な部分は確かにあるのかなと思いますんでまああの1回やると2回目育てる部分ではあのー、自分のように結構レベル自体は上がるのは早いのかなと思いますんで。 えー、ま, またやっていただければなとは思います。で、えー、いろいろ本当いろいろいただいてて、アルファの攻略の部分ですね、いろいろショットガンが奥の方にありますね、だとか、こういうのは確かに、はい、私も確認してます、ありました。だとか、えー、なんだろうな まあいろいろいただいてますので、えー、まあなあり分あの情報が少ないゲームになりますので、あのー、みんなで見ていただいている皆さんでこう制覇して い, いければなというとこかなと思います。またちょっとこれ、あのーマル MMO ですかみたいな形になってくるともっと盛り上がるのかなとは思うんですけどなかなか今現在はちょっとまだ遠いなーっていう気はしておりますはいはいですなのでえーまあ今の時点ではあのー、今回上げる動画というのもちょっと若干ネタ切れな部分はありますが、えー そうですねあのまた今、アンドロイドですか、Android の方は 1.5.3 ということで、えー、若干先行してですね、えー、何か増えてるかなとは思いますね。えー、っとあっ、そっか、ヒーラーってやつがひで増えてますねあの、ドロップ率がちょっと上がるっていうような、これはあ、うん、iOS でもまあ増えてましたね。 ただ、どのぐらい作用してるのかは、ちょっとまだわからないなっていう部分もありますので。えーっと、そんなとこかな。あ、この、ウェルカムって書いてあるやつありますね。これ、作ったんじゃなくて、拾ったんですよ。あの、NCP の AI のプレイヤーをやっつけたら、今持ってたんですけど、 どうも、あのー、通常家に帰るときはこれがない状態であれば、まああのー、この四角の中のどっかにポップするような形なんですけど、これを引くことによってこの場所にポップします。なので、これはもう本当に自分の想像では先の話なんですけど、まあそう考えるとこの家の作りっていうのはよろしくないんですけど、 あのー、家の中にポップするようにした方が本当は MMO 状態で攻めてこられるよという状態だったら安全なんですよね。はい、というのが何、あのー、だろうなこう、えー、やり合う環境が PVP のやり合う環境ができた時には、えー、自分のところに張ってる方がいる可能性があるのでという。 えー、部分考えててみたりはしてるんですけどなのであの今の NCP の他の家を見に行くと分かるんですけどあの作りがそういうことなのかなとは思うんですけどなのでちょっと今自分がここで作ってしまってるのももう全部解放されて変な話、えー、これで放置してたら持ってかれちゃうような形にはなってるんですけどはい。 まあその辺も行く、他人数ができるようになった時には、えー、また、いろいろ変えていきたいなとは思います。なのでまた、あの、ちょっと、今後ですね、時間がちょっと空いてしまうかもしれないんですけど、アップデートしてって、あの、進んでる状況があれば、また、あの、投稿はしていきたいと思いますんで、えー、よろしくお願いします。 ではあの、ちょっと内容が若干薄い動画ではありますが、あのこの辺で、えー、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。